さて、えー、先のピンコマンドでは、えー、まあパケットが往復する時間、ランドトリップタイムしかわからなかったんですけども、えー、じゃあトレースルートというコマンドを使うと、相手までのこの経路をできる範囲で調べることができます。ただこのコマンドはですね、パケットをたくさん出すので、まあピンよりも厳しく規制されていて、使わないことが多いんですね。えー、ここでは、まあとあるサイトから、えー、ちょっとトレースルートを使ってみたいと思います。 そうすると、このサイトからプララというのはプロバイダーさんなんですけど、プララを通って、えー、NTT へ入りましたね。で、えー、NTT の中で何段階か、えー、途中の中継があるんですけども、この補助補助というのは、そこから情報が得られませんでしたというふうな記述なんですね。えー、どうもこれ、あんまりうまく書からないので、もう止まますけれども。 中央にはもうちょっと長く、えー、見られた時の計測結果を示してありますので見てください。これを見ると、えー、NTT からサンノゼに、まあアメリカですね、移って、えー、サンノゼから今度はブラジル入って、ブラジルで行くとか、えー、最後はやっぱりわからなくなりますけども、こういうふうに、えー、一応東京から、えー、まあアメリカの西海岸に渡って、そこからブラジルを渡ってというふうに経路を調べることができています。 これ演習用ですけれども、演、え、習、ー、でパケット到達時間を調べたホックバルの経路をトレースルートしてください。で、Windows ではですね、名前が短くなっているので、トレース RT というコマンドになってます。えー、くれぐれも自宅とか、あるいは、あの、まあ、自分の PC でやる。あるいは、スマホとかでやるアプリもあります。で、トレースルートをやらせてくれるサイトもありますけれども、まあ、あんまりうまくいかないところが多いよね。 えー、具体的には、日本国内の様々な傘までの経路を調べなさいとか、世界の様々な地域の経路を調べなさいとか、あるいはですね、自分の PC とスマホなど出発点が違ったらどう違いますかとか、そういうのも試してみてください。ただ、この演習はトレースルートがうまく動かないとできないので、えー、他の演習を選ぶことになるかもしれません。次は、ドメイン名と DNS という話をします。ここまで見てきたように、 IP の通信はあくまでも IP アドレスを用いて行われるんですけども、でも人間が見て見返すのに、その、えーまあ、数ばっかりの、数字ばっかりのアドレスは覚えられませんよね。そこで、インターネット上では、ドメイン名と呼ばれる文字列の名前があって、えー、ドメイン名で指定しますで。ドメイン名から IC アドレスが、えー、検索しないといけないんですけども、そのために DNS、 ドメインネームシステムと呼ばれるサービスがあって、それを使うと IP アドレスに変換してくれます。で、ドメイン名の一つなんですけども、ドメイン名では、えぇ、ー、の名前がより広い範囲。例えばですね、ソル CCUECACJP というのはこっちから見た方が JP 日本ですね。AC はアカデミック教育機関だね。UEC は電気ツナー。CC は計算センター。最後のソルがほとんど。こういうふうに。 右から左に行くにつれてはだんだん狭くなる。これはですね、まあ、アメリカとか、ね、英語はそうですね。英語はこの狭い範囲が順番に書くんで、日本だと逆ですけども。で、DNS は、こ の, この名前は解消構造になってるんですけども、DNS では内部的にもこの解消構造を利用して、まず JP、これはトップレベルどもイン、一番左右をトップレベルどもインです。 トップレベルドメインにすべてを知っているサーバーがあって、これ、ルートサーバーと。で、えー、特にその、えー、あるトップレベルドどインの中のこの2番目の階層を全部知ってるサーバーが、それから、えー、3番目、UEC までったら UEC の中の全部のドどインを知ってるサーバー、こういうふうに、えー、さっきのこの階層構造になった組織を使って運用してるんですね。で、えー それぞれのトップレベルどもまは、そのトップレベルどもンを管轄する組織は事業者が持っていて、そのサブども員以下を管理に運営しています。これをレジストリーと言いますで。自分が特定のトップレベルどもンの下にサブどもンを持ったい場合には、レジストリーに、個別に頼むのはちょっと大変なので、レジストラという、まあ、管理、申請代行業者があって、そこに頼むとできます。 様々なドメイ運命を使う権利は、レジストラから購入できるんですね。で、え実際にドメイ運命が使わなためには、権利を買っただけじゃなくて、のドモ運命を DNS で検索できるためのサービスが必要ですけど、えまあ、そのサービスもお金を払えば、まあ、年間いくらで維持することができます。あるいは、権利だけ買って、自分で技術力があれば DNS のプログラムを動かしてもいいんですけども、まあ、普通はえ、レジストラさんに経由して、どっかのサービスに頼むと。 というのが多いですね。DNS に対する検索は通常、ユーザーがドメイン名をしていたときに自動的に行われますけれども、NSLookup というコマンドを使うと、えー、実際にドム運命、DNS を検索して、ドメイン名から IP アドレスの変換を調べることができます。例えば、NSLookup の www.yahoo.jb のというのをやると、 えー、こういうふうに、こ、えー、れは 182.22.25.252 ですよというのがわかります。ちなみに、えー、この、えー、資料で検索したときには、いくつか出てきましたけれども、これは、えー、非常にアクセスが集中する場合には複数の名前に振り分けてるんですね、えー。分散しないと集中して大変ですから。さて、えー、最後に AC5 なんですけれども、自分が使いたいと思うサブドモイン 例えば D っていうのはデンマークのトップレベルのものなんですけども、えー、相手ればそのこういうドメイン名、サブドメイン名を買うことができるかもしれません。これをいくつか選んで取得できるかどうか、その場合いくらかと調べてみましょう。これはですね、えー、ドメイン名取得とかいうふうに検索すればすぐできますので、えー、やってみましょうか。 そうすると例えば、ドムインとムならどこどこはとかいろいろありますけども、えー、まあ、お名前を込むでもいいんですけども、ここで、えー、なんだろう、えー、ご東京とか極限オ大久とか使えるんですけども、えー、でもまあ、これは多分高いなと思います。 実際の皆さんも自分の名前とかでやってみてください。えーまあ、このお名前込むですけども、お名前込むって他の様々な業者さんがありますから、いくらか違うかというのも試してみるといいと思います。